みなさーん、今日は足を無限に動かす方法をお話ししまーす。いいか、一年、足を無限に動かすんじゃ。はい、いやー、めーん。もう一度。やー、めーん。一ヶ月後。わーい、切り返し千輪。足が無限に動くようになりました。痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛 い, たいた。それでも足を止めるなー。 武道道店店のの動画こんにちは百種武道具店の部下ですすてますかもー今日は足をを無限に動かしし続けるっていう話をしますこういうことはないですか打った瞬間に足が止まっちゃう抜けていかない遅い斬新がないこんなこと言われたことないですか気持ち分かります今日のこの動画を見るだけで足を止めずに無限に動かし続けるっていう話がわかるようになります今日はねすぐ本題入りますまずはこの動画見てください いや、素晴らしい出鼻面ですね。ここで注目してほしいのは足なんです。面を打っても足が止まらずに、ぐいぐいぐいぐい先生を押しのけて進んでいくんです。もう一回ちょっと見てください。で、足がぐいぐい来てたでしょちょっと足何回動かしてたか一緒に数えてみましょうか。 いいやすすごいですねこれ一回先生が受け止めてこれですからね受け止めなかったらもっと勢いづいてグイグイグイグイいってたってことなんです。 いや、このぐらい足をぐいぐい動かせたらいいですよね。じゃあ早速解説入ります。えー、今月後の剣道日本2022年の12月号の中で、都立深川高校の稽古の様子が載ってます。えー、都立深川高校は都立高校として初めて関東大会団体3位になりました。おめでとうございます。 それで稽古の様子が、まあ、50分ぐらいね、剣道日報さんのチャンネルから見られるんですけども、今日のこの動画の中では、その中の一つ、足を無限に動かしてる稽古のところを抜粋してご紹介させてもらいます。さっきのね、出花面のすごい足の動かし方あったじゃない。あれまだ覚えてるよね。あれをイメージしながらこの後見てもらえると、監督の野原先生が生徒さんたちに何を伝えようとしてるのか、今ならすごく理解できると思います。勉強させていただきます。 足がすぐ止まるわけメーンと言って打って12歩動いたらもう止まるからでも前にエネルギーはかかってるわけだよね当たり前だけどめーンと言ってってるだからどうなるかっつったらめーで一二12って動いたらもうこういうふうにかぶさっちゃうもう止まっちゃって止まっちゃう止まっちゃうね三3年生はそうじゃない足が無限に動き続けるわねいつも言うようにめーンってここで動き続けてあ元立ちがどいたらスーッとこう向けていけるようなそういう面打ちをしなさいって言ってるんだけど もう元たちが止めてくれるから楽押しとメーって止まるからパカーン撃たれるわけよ作り作りを早く作り待て待て待て作りが遅いここがこれが作りが出てないままもう流れでこうやってメーって打つなって 必ず振り向いて素早くね左足を軸に素早く右足をパッと出して作らなきゃここが瞬間的で作りがないまま水田なんかめんっていってそれは勝って打ってない打って勝つ勝、ね、って打つんでしょうちは勝ってって勝っての部分をちゃんとやらなきゃ勝たなきゃまず作れてない人は勝ってないんだよそれは勝手に打つでしょいつ勝手に打つと勝って打つは違うからないいか、はいはい 行く人ダメこれはダメだよこれは全然け線の圧が相手に伝わらないでしょピタッと相手にけ線をつけてつけたまま素早く細かくいくわけでしょこうやっていったらこれ怖くないじゃん全然しかも打てないでしょこれじゃで打てるときと打てないときは自分で作ってるってリズムとってそうじゃなくてピタッと喉につけて素早くスーッと行くから相手はあーってなるわけよ押し込みか。こう特に3年生ってやってるものは分かるだろう圧が手でこう力んでやってダメなんだ 下っ腹に力を入れてグッと攻めていく足で攻めていくみんなやってることは手でこうやって打ちたい打ちたいで言ってそうじゃない足でいくのさ足で足 で,、ね、下っ腹近い足で下半身で攻め込んでいく手だけでいってる人は絶対ずっこけで打たれるから見事に打たれる相、はい、後手面は足をここでパンパンだぞこれでこうやってやったら女子は絶対間に合わないからね足コと面でここ1回1回引きつけてたら相手、ね、面だからコテ誘って自分が面打つぞって もう念じるんだよ、ね、んじていけば出声で来るからそうすればポンポンってこ れ, これの方が速くていいコテ面で引き付ければいいから。 でっかい無料カタログは動画の概要欄からどうぞ部下店長インスタもやってるよ。